으음 <소리> 으음 <소리> 聞こえてる難しいな、二人どう東京は どどんななな感じ今歩歩いいいいてててるはははままますすすすけど、うん、でもも電電車車のの人人とかっっっっっっごいになりましたあ、電車の人は少なくね、え申告しに行くその役所とかに行くとさそこもなんかこう感染源のもとになりそうやからさ。そうそうそう<笑> それも。ワイン飲む。ねえ、仲間。急に静岡 な, なんか<笑><笑>だからここけど。あ、まだあるんや、まあこれみ。みんなのために、音楽をかけてあげようと思って。<笑>とりあえず酒飲みましょう。こんな世の中ですし。 世の中ですし手洗いしてない手で顔触っちゃうのが一番ダメらしいですよー触っちゃうなな何だかんげんって1日2000万回ぐらい触っちゃってるみたいな2000万回エスカレーターのテストに持っとったやんかああああああそ れ, そ れ, それマジで意味ないからやめとってか、まあああああああああああああああああああええ。ああ 楽しみ、ここれが伸びていくこと<笑>家帰っても誰とも喋れないし実家に帰るわけにもいかないし全然めっちゃ気持ち落ちる時も全然あんねんけど、うんうん、なんかドリフターズとかだと俺今日ちょっとお昼間指取ったも ん, なんか あ, あそうなんやあれを見てなんか、美化されてるもあるけどなんかお笑いやってる人ってかっこええなってちょっと思ってしまった うん。よごろめきながらすぐ汚れちまったわ<笑>俺多分普通に濃厚接触者俺だってこの2日間で留学生とかとめっちゃ喋ってる危ない。もうでもなんかそういうのもほんばなぜ大学やってんのなんなんそれえなんで大学やってんのかな 新入生だけやってる。新入生やらんと、それはそれで不安になる。まあ、それは確かにな。え、どうやってやるか分からん。気をつけてね。いや、あの皆さんも大阪で気をつけてくださいね。うん、切るタイミング。うはい、あ。沸いちゃった。飲んだ。あ、水がうのみして寝た方がいいよ。よいうタイミング逃したけど。 トマトのやつめっちゃ美味しかったわ。面白いな、でも、意外と。面白かったね。まあでも、顔を見たら一番楽しいよな、やっぱな。まあ、それはね、それは絶対にああいう方が楽しいやろうけど。あしょうがないんだら。あ結構一緒に乗でる気持ちには乗ってよな。その予定とか都合とか合わせるの難しくても、ああやってな。 寂しくな。